ののははい皆さんこんこにちはカフェのカとでは今日は夫婦動画になるんですけどもこの間私が、はい「How I speak in five languages」ってい う, うまあ5か国ごごご語どうやってしゃべるかみたいな動画をアップさせていただいたんですけども実はマルチリンガルは私だけではなくて。 このすんかちゃんも<笑>マルチリンガルなんです ね, ねはいでおっぱも今日「ファイブランゲージ」チャレンジしてみますか私が<笑>あなたがわかりましたはいそれでは1個目からいきますかはい日本語からじゃあ行こうかっていうのは B1 の方にああいいよいいよで、はい、3・2・1いや、はい、何を何を話しようあっ<笑><笑> こんにちは私はあの韓国のチェジドで住んでるセンちゃんでございます<笑>いいあとこの子ともそろそろ結婚するので<笑>いや来たわし た, <笑>したので<笑>まあまあいろいろ人生が変わってこの人生はこうやっていくんだねってあのもう決まってるんですね<笑> まあ結婚してそうやってうちらみたいになんかちょっと早くね頑張ってあのジェジュドでね、うん、お客さんもらって<笑>まあ皆さんあの床のこと可愛く見てください<笑>もし行けたらここにも遊びに来てください<笑>お願いしますもし床のユーチ見てきたら 20% オープンおお 30% は無理だよ<笑> はいはい、それでは次 は, 今日はあの私あの実は中国で6年ぐらい住んだんですね中国語行きますかうんまあこの子にも中国語を教えてるんですけど<笑><笑>、ね、中国語で話したら「ニーダミンス」「アオチアオリチャはシェンチャンシェン」 宋城县的城县是吧对对宋城县的<笑>城县不是宋城县是李城县我在中国啊差不多六年在广州读书就是上大学呀在那里工作呀还有什么就是跟朋友们去玩啊、uh, 我就广州在那个就香港很附近有一个地方叫广州那里有很多家话 就是买批发的那些所以我就在那个十七十八岁的时候我就开始那个公司啊开了一个公司然后就外卖然后就毕业大学后就去了韩国那个普兵役军队然后那个当两年之后然后 就韩国有一个那个化妆品公司就那个去那个公司工作嗯在里面见到 Yuka 然后带 Yuka 来了济家的然后来了这里济家岛这个<笑>这个地方我们开了一个民宿的谢谢谢谢<笑> OK そしたら谢谢谢谢谢谢谢谢谢国谢谢谢谢谢谢谢谢 한국말로하하는게좀이상네네 까를뒤에많이붙나이모양스까팜까양스카팜모양스까팜모양스까팜모양스까팜모양스까까모양스카팜까양스까팜까양스카팜까양스까팜모양스카팜모양스카팜모어스카서모어스카팜모양스카팜모양스카팜모양스카팜모양스카팜모양스카팜모양스카팜 なんか暗くなったから な, <笑> な, <笑>なんかこっち明るけどそうだよ逆に座ってみこっちに分かってきて逆に座ってみようかほらほらままあ、まあ。ちょっとマシでも私明るいよちょっと今日はすんちゃんの肌のというかコンディション悪いのかななんかあの外見に関するコメントとかは避けてくださいねねはいそしたらグダグダせずにいきましょう次は日本語カカムチョウ じゃあ、広東語っていう、あの、香港のでしゃべれる言葉とかも喋れるんだよね、先生ちゃんね。ちょっとだけね。はい、しようしよう。はい、しようしよう。れでは、行ってみましょう。レイホー、お礼さんせあ。お礼さんせや。レイセンソファンめや。ほれほれ。ファンオッケーわ。んご い, 好 い, 好い好<笑>、okay、さ<笑>どうせどうせ。どうせどうせ。どう Okay, so, so, so, so, so, so, so, so, s so, so, s n so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, m o so, so, so, so, so, s h so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, s e so, so, so, so, so, s w h o so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, I just want to open my pension in Jeju,、mm -hmm. like guest、mm、house. -hmm. But it w o r k e d So I opened three stores in Jeju. So <laughs> It worked! <né>? It, work. <laughs> <laughs> it worked! It worked! i t going to go to the house. や, やらないって言ってたんだけどちょっとうるさい や, めてもらって<笑>やらせたのは私なので皆さん英語はちょっと多めに見てくださいはいこんな感じの「旦那がする How I how I speak in five languages」でしたそんな感じでまあ 完璧じゃないけどね、でもまあ一応何個かを話せるってことでお互い言語が可愛く見てください可愛く可愛く見て<笑>よかったそれで、まあ、これからもその言語についての質問だったりとか動画っていうのをどんどん上げていこうと思いますすんちゃんもなんか勉強する時とか外国、あの何日本語とか中国語勉強した時のなんかこうこういうのやったらいいよみたいなのあったら今度教えてください 勉強するのはね、一番いいのはね、やっぱこれ、そうね、これって何？これか、これだな。リリ電話だよ<笑><笑><笑>ま。まあそんな感じで今度いろいろ聞いていきたいと思います。それでは今日も最後まで見ていただいてありがとうございました。次の動画で会いましょう。バイバイ。バイバイ。アンニョン。 ちょっと待って、インスタグラムと、あと、ツイッターの方もフォローの方お願いします。そして、チャンネル登録もぜひぜひお願いできたら嬉しいです。それでは次の動画で会いましょう。バイバーイ。あんにょん。